皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月27日、アンドレアルコインが実装されたおかげで、新限界諸行コインの相場が大暴落しました。10万ゴールドくらいまでは落ちるのかなと思ってましたが、まさかの5万ゴールド台でした。ここまで下がった今こそ、限界王の首飾りを完成させる時ですね。ちまちま1枚ずつ入れている場合ではありません。今後は4枚ずつ入れていきます。 その結果がこれです現物が出ないまま破片が累計17個になってしまいました本当にしんどいことになってますね今日からバトエン大会の後半戦前デッキバトルが始まりました前半戦のタクティカルピックバトルでいろいろ思い出したので前デッキも少しいじりましたなるほどですねキラージャックより死神貴族の方が強そうですね